こんにちは。シナンドロケッツの相川誠ですえ。僕は久留米で生まれて、小学校は西国部小学校と日吉小学校と行きました。諏訪中に行って、明前高校行って、そんで九州大学行って、そしてサンハウスというバンドを作って、70年代の終わりにシナンドロケッツという、 バンドを作って今年で「シナンドロケッツ」は40周年になりますずっとロックしてきたけどその僕のロックの思いはクルメで始まりましたクルメで勉強しようってラジオでロックを聴いて名前の仲間からエレキギターの弾き方を教えてもらったり僕は「クルメ」は「 チコ川と甲羅山があってんでクルメガスリやらくるめつばきやらくるめツツジがもう東京のうちの近所にももう咲いてますこの間まではくるめつばきが咲いとったけどそういうとても自然が美しくて千こ川の流れる千こ平野が広くてどこまでも 美しくてそういう素晴らしい大自然のある久留米で育ったことが本当に今の僕を作ってくれたと思って久留米のことはいつも愛とおしく思っています友達もいっぱいおるしロックの好きな仲間も久留米にはいっぱいおるしまた僕は皆さんに会いに久留米に帰りますのでその時は。 どうぞよろしくお願いします。アイラブクルメ。シナンドロケッツの相川でした。